あなたのお金の悩みを解決するマネークールの時間です大井です川瀬ですよろしくお願いしま す, しします今日は72の法則ということで72これをマジックナンバーとして皆さんに覚えてほしいと思いますえっと72の法則っていうのはどんな法則なんでしょうこれはですね、えー、分散投資とか それから利回りを考えるときに七十二っていう数字が非常に便利なんです。だから頭に入れておくとですね、結構簡単に計算ができます。七十二割るリターンあるいは年率の利回りこの数字で七十二を割ると資産が二倍になるまでの年数が出てきます。まあ例えばですね、えー、今ですと二パーセント低い金利 利回りですね。と72割2で2倍になるまでに36年かかると。こんな意味になります。なるほど。例えば 7.2% の利回りだと72割 7.2 で10年で2倍になります。うん、いや昔はですね。郵<笑>便、えー、貯金が 7%8% っていう金利がついたことがありました。すご い, い, い時、ね、いい時代ですね。だから。 まあ、お年玉 も, もらうとあの子供が郵便局行って貯金しなさいとかテープに入れなさいとか、まあ、そういうことをねあのなさった家庭もあるかと思うんですけど も, 自分も全部貯金させられてました、ね、貯金させられて郵便局に行っててあ<笑>で、まあ、その当時の、まあ、お父さんお母さんは働いてボーナスが出ると、まあ、郵便局行って積み立ててたわけですね7 8金利がありますと 10年ぐらいでもう2倍になっているわけですね、うん、そして30年経つと10倍になっています例えば7、8% 金利があればそのままほっとけばですね100万円が10年後に200万円になるとこんなイメージですよねただ皆さん積み立てますからつまりボーナスが入ったらその都度積み立ててきますよねだ追加があるわけですよ、うん、そうするとその追加の分にもまたリターンが 金利がついて、うん、さらにこうどんどんどんどん増えていくということで、増え方が大きくなる、うん。雪だるまのこの雪が増えていくわけですよね。はい、まあ実際には、あの、われ、うん、あの毎年少額を実際に積み立てて。で、っていうことを、うん、あの推奨しているので、これから、えっ、ー、と、あと何年ぐらいで。うんえー、どのぐらいの金額になりたいのか、したいのかっていうのが、まあこの七十二の法則を使えば。はい 計そうですねだいたいイメージとして何年後に倍に倍ななるるかかぐらいわと思うんですよね、うん、例えば今50歳の方あと10年60歳でリタイア退職するんだなっていう方はですねその10年の間今あるお金ね100万円でも1000万円でもいいんですけども 7%8% ぐらいでこう増やしていけば60歳になった時にそれが2倍になってると。 こういうイメージですえ年を取れば取るほどまあ、お金が増えてってくれるっていうのは老後の資産形成にとってもありがたいことだと思います、えー、こういうセミナーをですね私たちは自分ちポートフォリオっていうことで皆さんにお伝えしていますですからまあ、若い方はですねそんなにお給料が若い時に今ないので少しずつ毎月2万円でも3万円でも少しずつ積み立てていきましょう そしてまあ、退職の間近な方はですね今申し上げたようにあと10年で退職とかいう時には今の72の法則でどのぐらいお金を積み立てといたらいいかなっていう、まあ、そういう目安をとして考えてもらえると思います自分地ポートフォリオというオンラインセミナーではまあ、今貯金がゼロでもですね少しずつ積み立てていって10年後には800万円まで 金を作るまあ、こういうプログラムを用意していますぜひご覧になってくださいこのチャンネルでは資産運用や家計に関わる知識や情報を配信していますぜひチャンネル登録をお願いいたします